蓮は高円寺の明石蓮で溝内浩太連長以下50名の参加ですほのぼのとした明かりを絶やすことなく明るくど泡踊りを楽しむ蓮にすることを願い明石蓮と名付けました見ていただいている方々に元気を与えられる阿波踊りを目指し若い世代を中心に活動しています 柔らかくかつキレのある動きのハッピー踊り自由奔放な着流し踊り優しい踊りの女踊りお囃子は成長阿波踊りを主軸に新たな試みを積極的に行っています今年初参加となりますがぜひ皆様応援のほどよろしくお願いいたします赤線の皆さんよろしくお願いします